今日は秋元園芸さんに来ております。よろしくお願い致いします。ます<笑>こちらは、えー、やってるサービスをまず説明していただいてもよろしいですか。本産の生産販売、はい。コロナの前は、本採教室を。教室も。ちょっとじゃあ、一緒に園を回らせていただいて、はい、お願いします、はい。基本的に置いている樹種は、はい、えっ、ー、と、臓器系が多い。 そうですね。いろんなものあるんですけど、大きいも物、もの花もが多いかと思います。なるほど。この辺のは、えー、と生産じゃなくて一品物の商品化ですね。ああ、なるほど。一品物 も, も置いてるんですね。そうですね。展示の方の飾りとかもやってます。あ、展示の飾り。のね、この辺が一品物。そうですね。ですね、すぐ飾れるような木が多いですね。この辺はなるほど。 この辺は塗装さし木で増えてるようなそうですねこれうちでさし木で増やした、ね、感じですねこの間動画でね、はい、えっ、ー、と使わせていただいた塗装この辺はでもちょっと太いのかなそ う, そうですねこれはうちで作ったもんじゃないですけどうわかっこいい<笑>生産物ですねこの辺 で前買えなかっったたんでですす、ね、売れちゃってた、ね、そうこの辺ははははンンパクト、はい、ピピカカででですすすそそううね、ねねここれは赤身ののないいいっっぱいあるな<笑> 1個ずつはちょと辺石づきになってる。そうですね種類ものの かかですかね。これああれれじゃないでですす。か。前僕買ったやつ。あそうですこれはねうちで枝代わりでできたものなんですけど、うん、えっ、ー、とね桂姫ってうちのおじいさんが勝手に呼んでるだけで、はい、本当はそんな名前でも名前はないですね琴姫の枝代わり枝代わりよりやつぶさになってるものですね。ね。これいいですよ、ね、<笑>成長が遅いのがちょっと難しいところなんですけどなんかあんまり増やせにくいって増やすのも挿し木もつきづらいですね 全部作るわけでで、ないの増やすの大変ですね。うん、珍しいんで結構愛好者の方珍しいのが欲しい人なかは買っていくこと結構ありますね、うん、へえこのモミジもみじもいろいろ種類が、ね、そうですねありますねうん素材がこれだけあって、はい、で今やられてないですけど盆栽教室そうです 持ち込みですか盆栽教用 は, は持ち込みでもいいですし自分家でやるものを全部やっちゃったなっていう時はうちでこういう素材を買ってもらってどうやってやったらいいのなんてやってる人もいますしなるほど、はい、いいですねこんだけ素材があると本当手ぶらできても楽しめますよね、はい、盆栽教室す、ね、ああそうですよねおよまつのない未生の未生でへえ 四国の方の種だったそうです。四国。はい。なるほど。ほとんどん行きますか。はい。<笑>この辺もず大きいゾーン。そうですね。さっきより少し大きい。これは新盤ですけ、ね、そうですね。これはちょっと先輩の新盤ですね。へえー。いやこの中からちょっと枝なんつうの幹の流れがいいやつをこう探して買うっていうのもね。そうですね。楽しいですよね。<笑>結構ここで一時間ぐらいいる人もいます、ね。<笑>これ見るだけでも結構な。<笑> ねね、時間を要しますよね<笑>、はい、真剣に1本探そうととと思思うう大変だと思います そ, んしそうですね置ききらないやつがちょっと今年はコロナの影響なんかで、はい、と大口の品物があんまり売れてないのでなるほどこうやってちょっと。 その方に余っちゃってます、ねうん。そういうことが原因なんですね。でここは塗装。ま, あ、また塗装と、うん。はい、いろいろございます。あ、いっぱいありますね。塗装。塗装も多いですね。植えてます。すごいな。重い心拍。いや、もう本当めちゃくちゃあるな。<笑>心拍は素材としてやっぱり使いやすいですね。そうですね。教室の材料として一番使いやすいと思うんで。この塗装だんです。ああ。すごいな。 こちらあの金炉映えなんですけどピンク色のお花咲いてるちょっと珍しいやつです。へ 1、ね、個ずつ全部やってるんですねそうですね1年目かな挿し木に針金を巻いちゃってな形ですねなるほど続いてこっち行ってみますかはいここははいここのハウスも培養しているところですね挿し木1年生2年生のがほとんどですうんあとこの方の黒松なんかだとあこの辺かそうですねはいわこの辺の黒松が 韓国、から輸入した車です 韓, 国、はい、韓国車松作ってるんですかそうです、ね、こ値上がり上がりりり系作っっっってててていいいいいいまますすすすすすでででねちょっと面白いです<笑>まだ、えー、と今年き入れれれたばばかりなんですごいなななごご元気に、ね、よくく定着し売物 見ないでですよ ね, そうですね畑へえ面白しこれすごいこの数の値上がりいやこれやってますよね編んでますもんねこれそうですねこんなに太くするんだねそうですねでここは石づきのせ、はい、っかひのきほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほ これり紙かけてここここっっっっ、はい、っちちにににもでのですのでもいっぱいいいいぱぱああますすねはははでで作たかののる<笑>本当に素材には困らないそうです、ね、こ, このハウスはまだ販売してないやつ ってこといい取引っぽい感じですかね。<笑> これは杉は、ね、基本、んでも御用があんまりないそうです、ね、印象は御用はあんまりてて、ね、この辺ぐらいですかね。見ないですよいやちょっといいな 結構、作ればえ図書があもいろいろしょうががありますからね。そうですよねえー この間、貫、ま、多さんのやってる動画をはははい、はいい見て、綺麗にできてましたね、うんやっぱ上手ですよね、よね僕じゃあ、全然ああいうふうにできないですはい。プロはやっぱ違うなっていう、いやちょっとこれ、じっくり物探し始めたらもう終わらないやつですね、そううですね。うんちょっとこの後探そうと思ってるんですけどね、<笑><笑>なるほど、これは花咲いてますね。ちょっと肥やしが足がりないですね。うん。 白鳥木や可愛 い, いこの葉が小さいのがやっぱねミニ盆栽とかやるならいいですよね。ねこれはね桃鳥木一枝です。はいはいはい。白鳥木は白いですね。こっちのがちょっと大きい。この辺とかかっこよさず取れない。これはちょっと枝が利い。でもなんかジオラマみたいなの作れそうなそうですね葉が小さいからミニ、ね、盆栽にしやすいですね。 これ一般の人が普通に来てみても大丈夫なんですよね、はい。全然大丈夫です。うわ、すごい。盆栽球を見てくれて、やってきてくれた方にはですね。何か一鉢買っていただいたら、はい、こちらのすばちですけど。このものを一つサービスさせて。あ、これいくら以上とかにしなくて大丈夫ですか。うん、大丈夫ですね。本当ですか。いいもんでも、特に問題ないかな。じゃあ、盆栽球を見たと、言って。はい ここに訪れた方、購入された方ですね。そうですね。にはハこの中から。そうですね。この辺とはこでもでもいい あ, あ、この辺は。これでもよろしければ。この中から。<笑>こいやこっちから選んだらどうしようと思っちゃった。<笑>こっちはダメですよね。じ<笑>ゃ ち, ちょっといいやつなんで。といいサッカーチはダメですけど、<笑>こういう大量生産のハでしたらお一つ。サービス。はいあ。ありがとうございます。<笑>ぜひ川口市にある<笑>、えー、秋元園芸さん に,、はい、に今日お邪魔して。 まあサービスもしてもらえるということになりました。はい、<笑>今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。将来性のある素 材, 将来性のある素材を。例えば継ぎ木をしてもらってもいいですし、うん、いろんな作り方ができると思うんですよ。はい、なので立ち上がりのところだけそうですね。そこだけで選んでもらった方がいいんじゃないかなと思います。曲り方。 なのでもよく曲がっていてで奥行きが出てるんで、はい、ここにある空間ですね、うんうん、こういうとこを使っていけば面白くできそうな感じもしますよねそうですねそれかそれ確かにいいっすね根元から曲がってないと盆栽、うんうん、にはなりづらいと思うんですよ立ち上がって落ちてるっていうのも一つの魅力になると思うんでなるほどそういうのを探していただければいいのかな 原外が一番作りやすいですねこうなうのも面白いじゃないですか、まあ そ, ですね、そこそこ高さが出て落ちてるんでここで作れるんですよねで、こっちの先はまだこの先の培養でどうにでもなると思うので、はいはい、こんなのも面白いと思うんですねなるほどとその人の趣味の大きさっていうのもあると思いますよ、ね、まあそうですねそんなに大きくはしたくないですけどねこういうのも面白いかもしれないですね先じゃなくて中だけ見てもらった方がいいのか な, な 今のうちはこういうのも面白いですね、うん、この中に根っこが後だと聞いてきそうだなるほど<笑>選べないなやっぱり<笑><笑>最初言ったのどれでしたっけうーんか姿見えやすいですね多分みんな選べないですよ こ, れここ来たら一時間ぐらいいますよ多分。<笑><笑>まだまだ素材の素材ですからねそうですねこれから素材にしてその後盆栽にしていくような マジで決められないな<笑>。本当にね、こと最初の部分だけよく作ってある形ですからね。最初は言ってもらったやつにしようかな、これか。<笑>何してみますか。どういう太いやすいやつがあるんですか。そうですね。こういうのってあんま太くならない。今度は。つぶさ系は太くなりづらいですね、うん。あんま見ないですよね。これを太くつく。太くするように頑張るっていうのも。 うん、楽ししししししめるかかかか比べてみててててみみもも面白いいいいいいいいれれな来年木成長過程のののの違いとそそううでででででですすすすすよねこういう<笑>パパいすねねね葉っぱが少入、うん、ここらら作りた粘りがこうなってるやつあるじゃないですかよく。うん ああいうのに憧れます。なるほどね。だからもうずっと伸ばさないようにやっていくんでしょうね。手入れを。うん、そうですね。蚊取り器ですね、多分。取り器は粘りできづらいですね。あ、そうですか。うん、ええー。これ、こん、こんなにで。ちょっと大きめのやつあるじゃないですか。<笑>ちょっとだけ大きめですね。あ、葉が<笑>。細いですね、でも。<笑>すごいでしょう。もうボコボコになっちゃいます。すごいな、これ。ち入れしてないとこうなります。積んでいくんですか、これ。もう。 うちもこれをちゃんと作ってないから、なんとも言えないです。ちょっとこれちゃんと作ってみたいな。セオリーでいけば、うん、もうほぼ取っていくしかないのかな。<笑>欲しいところの枝をの、枝葉を残してね、芽を残して。なるほど。あとちょっと大きいやつも取って、よくこんな吹きますね、すね本当に。異常ですよね。<笑>これを不養円さんに持って行って、どうにかし、相談するっていう。動画。うん <笑>それいいかもしれないなこんなの見つけたんですけどどうですか、ね、<笑>ああいいかもしれないですねちょっと反応を見てみたいか桂姫を不要苑に持っていく<笑>これじゃあこれ買います、はい、じさっきのとこれではい